僕のために特別のデカ盛りのオムライを作ってください<笑> 私は本日、鹿児島県、はい、生きております初、はい、<笑>間仙台、生きております、はい、本日、私が食べるお店さんはこちらです大人の味の、はい、ハイドアウトスター、はい、はい、こちらでなんとですね、ちょっとこちらご覧いただきたいんですけれどもお昼ご飯にお持ち帰りオムライス500円大口 あるんですけれどもなんと本日は大人のアジトハイドアウトさんが僕のために特別のデカ盛りのオムライスを作ってくださいました名前を大綱オムライス名前らしいんですけれどもまして美味しいということなので行ってみたいと思うんですけれどもごめんなさいハイドアウトさんと関係ないんですけどちょっとあの真後ろのあの看板をちょっと取っていただきたいんですけど、はい、お店の名前が<笑>気合が入っておりますじゃあ本日はこちら大人のアジトハイドアウトさんでレッツ レーティング。はい、早速僕の目の前にこ運んできていただいたんですけども。ちょっと皆さん、僕想像よりだいぶやばいんですけれども、こんな失礼なこと言ってはあれですが。ご主人の見た目とはだいぶ違います。<笑><で>す<笑>いや、でもこれ本当にやばくないですか。<笑>匂いもやべえし、見た目もやべえし。早速いっちゃっていいですか。面白いです。いただきまーす。 なんだかんだ言ってやっぱ箸に行きたい感っちゃうんでねあかい、はい、これが大綱オムライスなんか紅白で2種類なんかスーパーおめでたい感じになってますうんどの辺からいこうかなまあじゃあせっかくなんでちょっとオムライスだけにいこうかなじゃあ定番の赤の方からいきますおっしゃいこんな感じわかるかな ちょっとド定番な裏切らない、うん、王道なんですけど、はいはい、卵がちょっと ね, ねかなりふわふわで、うん、ちょっとこのトマトソースもうちょっと酸味が効いてて美味しいですね、はい、酸味が効いてるトマトソースですねうまい、うん、白の方もいっていいですか卵 マ, マジでふわふわすよ ホワイトソースなんですねホ。ホワイトソース。え、これあの、今回デカ盛りじゃないですか、はい、お作りしていただいたの。はい、これって、普通のオブライスは、これは普通の赤なんですか。赤、ね、白なんですか。基本赤でう。相当レアって。 <笑>白が好きなんですね<笑>や。やばい。本当にやばいで す, やばいですあ。本当にやばい。他のも言っていいですか。どうぞじゃちょっとあの橋本がおしゃれ。おしゃれ。ね。手、ね、紙あるから大間さんかな。ちょっと周りにもね具材が結構じればめられてるんで、ね。<笑> ああうまい甘いいライドポテトああああの、のの買ってるるんみたいな、結構あのあのあれでですすね、パンチのある方ですなうん ですかはい。おーすすがううててたっかかかでで、ね、ソースだいいろろ細かく味変にしていただいてますんだろうこれうわあこれそれあそぞれの具材にかかってるソースが違違全部違 周り見すぎて、<笑>中央にね、どーって行きます、ね、ちかなーそのそ効果はっぐなんですすで、うん、<笑>絶対楽しい出て<笑>またあれいで。あれで い, すい ななんかおしゃれなソースが買ってますうちょっとね甘みが強いですよね。うん、玉ねぎの ままたういっすわ、うん、一緒にバルサミコとかのっちかなと思ったら全然違いました<笑>色的にねうんやらってなこれこれちょっとあれだないいオムライスと一緒にかっこみてえなあいいっすねちょっとほぐほぐすというかばらしてあげてこれちなみに言えば今さらすけどなんでこれ大ーナオムライスっていうんですかソースが赤と白と白<笑> 分かれてるんですけどはい綱引き自体が髪型、霜型と分かれててはい、えー、綱引き、えー、はい仙台の綱引きはい仙の一番大きなお祭りなんですけど、うんえー、ほうカタ、えー、チーム1300人、1500人ぐらいにるえ、まあ、い綱引きですよねはい、綱引きに1300人出るんですかカチームがですね、片方カタチーム霜、はい、がやばいですねのべで3000人ぐらいで どういうかおお祭 り, お祭りです綱を引きこまつり、はい、ええー、それいつ頃やるんですかえっ、ー、と毎年9月22日9月22日、はい、あ曜日関係なってますいやこれあれだもうすぐだすぐ撮影日の今日からしたら、はい、えそれってちょっとどどういうことですか綱を引き合うお祭りですか、えー、引きたい引き合うのが大体1000人ぐらいは引いてるんですけど、うん、残りのメンバーは押したいというちょっと特殊な 舞台がが、いるんですが、はい、真ん中で、あのーまあ、300人対300人ぐらいが押し合って、ちょっとまあ喧嘩あったりするんですけど、ね、<笑>真ん中で押し300人台も押し合うって、えはい、どういういことですかアメフトとかラグビー の, あのなんかスクラムでしたっけそうです、ね、ああいう感じですか、あかんないですけど、ちょっと見た目が荒っぽいような連中が、えー、<笑>スポーツマンシップにのっとってないような感じ。 砂 っ, <笑>、ねはい っ, はい、って何メートルぐらいあるんですか そうです。親指大の砂を三百六十五本で。三百六十五本でやって三百六十メーターって話です。一、はい、年のということですか。三百六十五ミそうですね。今それぐらいがちょうど切れないちょうどいい太さだっていう。ことでこれって、はい、紅白砂、はい、あのー、この喧嘩舞台みたいなことですか。はい、なるほど。<笑> なんかもう綱引きっていう感じではないですね。映像を見ると、なんかあのちょっとあの気合いが入った大人の運動会みたいな感じですね。<笑>なんかあの騎馬戦よりな。ちなみにこれご主人は参加されるんですか。一応かけながら。かながら。一番前で押して。ます。全然怪我ないで す, <笑>いです<笑>。一番前。はい。一番前ってそれえ？これ押したい方ですか。はい。 これまだ僕あの映像序盤しか見てないんですけど、普通になんかワンオクロックのライブみたいになってるんですよ、ね<笑><笑>。ワンオ<笑>クのライブなんこれ。ワンオクのライブそうね。こういう感じですよ、ねまあ。そう前がそうなってるえあのー、序盤しか見てないんですけど、これって怪我しますよね。怪我人ははい結構毎年救急車はいるだけ体験してるんでこの街で。ああやっぱそういう感じなんですか。はいね、えこれ。 やる人って、どういう感覚で行くんですか、その望むんですか。えだって、これ、あのー、ごめんなさいね、怪我すると分かってるじゃんです、多分。どう見ても荒っぽいから。フェスです。フェスです。フェス。あの、そういうことなんですね。フェスなんだ。それ、ってどれくらい、その歴史というか。ええー、今年が四百二十年目。ああ、じゃあ、四百二十年。はい。 え、その歴史ある大会の先頭にいるんですかはい大会じゃない、祭りか大会じゃないです一年に一回だけ そ, そのツマもその日の朝に作るのでえぇ、ー、使い回しとかじゃないですかはい、もう使い回せないですボロボロなので毎年毎年そのお祭りの朝に作られてそれ、はいはい、をってくると、はい、ごないね、これはお祭りの映像なんですけど あの、密着警察24時みたいなのあるじゃないですか日本列島みたいな、はいはいはい、あれっぽいですよちょっと<笑>あのね YouTube に、まあえー、仙台、えー、綱引きで調べたら出てくるんですけどあのクオリティて高いっすよねこれ仙台ってあの字がちょっとあれなんですよねあの、森の宮都仙台と字が違うんですよねそうですそうですどういうでしたっけ川の内でそうです川の内3本の川の内で、はい、仙台ですお祭りフ ェ, スおフェスです あのまま、ということで、紅白です。そんな必要。もう一回なんだ。髪切れなかった場合は、22日探してもらう形で。は<笑>い<笑>。私の横でお願いします。戦闘かい。先<笑>頭そんな、<笑>そんな名誉な大会で、その先頭なんて、そんなおこがましい、おこがましいできない。<笑>戦闘で肉まん食うしかないですよ。邪魔してるだけなんですけど。<笑>え、このフェスって、やる人って、やっぱ気合入ってます。 入ってます よ, あそうっすよ普通に考えてそうですよねで、1人に1回ですよね、はい、片チーム1300ですよね、はいで、引くのが1000人で、がっつりやるのが300、300。まあ、もうはっきり人数は決まってないんですけど、毎、ま、年、ああのー、顔役が選ばれるので、その顔役があの集める人数顔役ってんですか、あのー、大将、引きたい、まあ、全体をまとめる大将 と, のと引、引きたいは、引けの合図が太鼓でなるので、一番太鼓というのはまあ、 名がある。太鼓抗相手してあー。え、つながーってなったら引き合いなんです、ね。つながどうしても長いので、あなあななんと叩き出して、2番、3番の順番に叩いてき10番まで両方お互いのチームがいるんです。長いから聞かない。あ、ひつながこうやってあったら、はい、つながこうやってあったらこっちこっちに入れとるですね太鼓がバーって。うね、こうやったらこういるってことだ。そう で, すね、で、バババババ叩いてってで後ろに聞こえるように、はい、あ引き合なんだなーみたいな。 死体の頭で押した賞っていうのが毎年選出される。えっ押した賞の仕事って何ですか？そのやることというか、真ん中で押し合うところのま取りまとめというか。真ん中であの旗を広げて押したは、その彼を彼を押しているのを目安に集まっているので。基本的に砂の上で押し合う形。 それ、これって、やっぱ当然勝ち負けがあるわけですよね。そうですね。勝ち負けがあるから、毎年お互い熱 い, いです。え、あの勝ちも負けも両方ご経験されてます。そうですね。すえ、それ、あの勝った時の気分ってどういう気分なんですか。一年に一回で、大、はい、の男がこんだけ集まって、国道でやるってなって。で、この規模じゃないですか。で、めちゃくちゃ危険を伴うから、嫌でも気合いバチバチじゃないですか、多分。 勝った時はやっぱ最高に嬉しいんですか。おお、号泣ですね。みんな嬉し泣きで。ああ、はい、泣くんすか、はい。抱き合いながら泣いてます。勝ったさあ。はい。焼酎臭い男たちで。<笑><笑>ってことはみんなの気持ちがそのそこ一つなんだ。勝ちたいって、ね。はい。え、負けるとどういう感じなんですか。悔し泣きです。それくらい気持ちが入ってる。ですです。え、準備期間も結構長いんですか。 準備期間自体はもう町自体はもう一連性つなぎきむ運動っていうのはあるんでーだって大の大人はですよ勝った負けたでなくってよっぽどそこに対して自分が何かかけてものをかけてないと何かを自分の中で大事な泣くまでいかないと思うんですよ普通に考えて、ね、今いろいろ調べてみたんですけど鹿児島県の無形民族文化財に指定されてて何、はい、すかこれ <笑><笑>文化財ってなんですか。文化財。え、なんか大事なものってことですか。国、国の。文化の。財産ってことか文化財だから。日本国にとって歴史上または芸術上価値の高いもの。および、え、考古資料並びに学術上価値の高い歴史資料。で、今回は。 武家文化財なので、あの、まあ、そういうことです。なんか、まあ、それに指定されてるんですね。はい、一説には、関ヶ原の戦いの際に、意識を高めるために。島津家の島津義弘方が始め た, たらしいです。えー、ああ、始まりが。え、う、え、ん。何年ぐらいでやられてるんですか。 仙台に中学2年の時に来て初めて見て翌年から出てますよ。すごいです。あ、よそから来て。はい。えどう思いました最初めた時。楽しそうなフェスだな。フェスでした。<笑> フ, ェ<ス><笑> フ, ェ<ス><笑>フェス。ごしんちょいちょいね。ちょいちょいちょっとなんかあれって思ったこの何回かあるとフェスです。しかも割と満面の意味でおっしゃるんですよね。フェスです。 最初やっぱ引き台から入るんですかいや、最初から押しに出てました最初から押しなんですかそこはずっと押し一筋ではいなん、なんでそこが楽しいからなんとなくなはいじゃ、出るってなって間違いなく押しちゃ無理ですよ、これそうですね、うん、自分から行きたいと正直思えないですだってやばいっすよ、さっきの映像見て まあ言い方ですけど、ちょと喧嘩というか、もうこう。戦 い, みたいな。いや、もう本当上手ですよね。本気の戦い。まあ、出てる人たちはもう戦だと思って<笑><笑>あうけどね。まあ、僕はい。だから泣くんだ。はい。で、そのさっきお話した毎年選ばれた大将たちを勝たせたい。自分たちの大将だからですね。自分たちが稼ぐ大将。 1300人およそ1300人片チームいても魂は1個とってことなんですよね思ってることは大、はい、象を勝たせる、はい、いやすごいんじゃないですかたぶん熱気とか も, もちろんあの特有の言い方なんですけど「男にしたい」って言うんですよ 勝, 勝つこと勝てば男にすることができると今年の顔役を男にしたいってみんな思ってやっぱり出るんだ顔役ってどうやって決めるの 見しめられる方法だと思うんです。やりたくないんで。へ、えーー<笑>信じちゃったよ。<笑>正直今、シーソーで言うと俺こういう状態だしてば、<笑>どっちだろうな、俺だ。わ<笑><笑>かんねえな俺リアルに信じちゃう。下<笑>の<笑>顔をやってやっ裏方の仕事とかで、一生懸命下積みをした人間を、そろそろ光が当たる場所に引き上げてあげようっていうので、選ばれるので。めっちゃ粋じゃん。 いやじゃあ選ばれた側は選ばれた思いっていうのもあるし選んでもらった人に対するそもそも自分の思いもあるし周りの思いもあるしそれだけエネルギーっていうか価値のというかこう多分普通にこのよそから来た人はずっと分 か, り 分, から分からないようなレベルですごいあれなんでしょうねその大きさが熱量というか。映像で見る以上 お祭り終わった後の手話ちの顔とか見てみたいですねちょっとね勝、ね、った方も負けた方も両方とも泣いてるはいですでもあれかもう悲しみなり喜びなり涙流し終わったらもう次の年に対するあれかもう23日から翌年のことを考えますそうですよね、はい、あでもちょっと今はふと思ったのが俺のホォトドッグとちょっと似てましたもう食べ終わったもう試合終わった瞬間から次の年の試合のこと考えてるホォトドッグがはあ、ちょっと今ねああって思いました 大食いでも勝った負けたあって終わったらもうその瞬間からもう次の来年どうしようってことを考えてましたってことは僕にとってはもうあれなんですよあの原動力なんですよ生きるそれに近いそうですねこの街の男たちもそれが楽しみでいやーそれは熱いっすねめちゃめちゃ今共感できました、うん、四六時中そのこと考えてます ああやっぱそうだ生きるモチベーションにもなったの、すごくなんか、物を、なんかこう、自分が行動する原動力勝ちたいからこうしよう、勝ちたいからああしよう、勝ちたいからアウトウェイしようとか一緒だ今、調べたらこれ、映画になりますはいえそうなんかはか、い。調べたら出てきたんです映画まだ出てないんですもう、あのー、撮影が始まってるんですけど えなんていうー、うん。 来られてで、ね、やるやんだすげえなあっ男性限定なんですか 何時代なんですかね。ちょ スマ ー, ゲーとととのディこれ、さんっっっかちちたたすょょを、色々調べんですこれ結構ディープっすよちょっと分かったら教えてくださいああいいあ、ちなみに。 このツナに見立てられたら、これ豚肉ですかねめっちゃうまいこれ、はいはい、んんなんか気づきましたこれ、牛ですか牛シャ ル, ルあ、牛だ牛だんなんかツルツルするなと思ってたんですよ牛だ、牛シャルだれこれもうまい <笑><笑><笑>それをねみたれたオムライスということで、ね。文化した 地方がどういう場所なんですか。僕はあまりちょっと鹿児島に来たことがなくて、も、は、う、い、なんかまさに本当海っぺりなのか山っぺりなのかも分からなくて、まあ、海も山も川もあるまち結構自然豊かです。そうですか。うわあ。うわあ。うっしてー、うん。鹿児島県で最大でしたけ。うん、その面積をどうん。 薩摩仙台市になってから、はちょっと、あ、大通りですか。はい、仙台市だったのが、薩摩仙台市ってちょっと。合併して、ちと大きくはなってるなるほど、なるほど、うん。ちょっと細かいですけね、さっきの、フェス。はい、フェス、かすぎて、元々は、仙台市の。そうです。あ、なるほど。あ、も、お祭りのこと調べて、いろいろなんか、そ の, の、その場所の歴史も知れて。うん。 そうですよちなみに、花はこゆりらしいですえあの仙台駅の改札って左側に砂。 飾ってありました。あれそうですかいいあ、あそそそううだなななんんんんんかかか、かか思まししたてても早すすね、に食べとと普通今、y、さんとゴリちゃんがひそひ話そでど失礼 お姉さんがいる見つめんな<笑><笑>見つめんな<笑>すごいおきれいなくなった今の心境ってどんな感じなんですか控えてるわけですよね、はい、気持ちはもう出来上がっているんですかもうそうですね あ, あと数日あるのでそこでもちゃんと固めて これだけテンション高くフェスなんで<笑><笑>もうフェ ス, スでいいや<笑>でもお祭りだから間違っ て, てはいないんだけな確かにフェスですからねいや僕は大会の前とかはすごいナーバスになります、はい、例えばフードバイトなんで喉を怪我しちゃいけないとか 怒われたらいけないとか、そう邪数いちゃいけないとかっていうのをやっぱ考えるんですよ。だいたい一週間前ぐらいにはそのなんかコンディションとかすべて作り上げた状態で行くようにしているんですけど、あのだもう た, たい大会試合に関してなんですけど、そ、あのー、例えばちょっとまあ別に自分がマスクしてればいい話なんですけど、こうって世間の時からちょっとイラつくすんですよ。まあ別に自分がそこにいなきゃいけない話なんですけど、それぐらいあの結構神経が過敏になってるんですよね。 もう本当にイライラしてだからそれ聞いてゃう嫁さんも何も言ってこないんですけどその時は、はい、なんかすごい落ち着かれてるからもうなんかもうすごいっすよねああなりたい俺俺そんな余裕ないもん周り見れないまず<笑>やっぱり見た次の年最初からそのこっちに行くっていう人は多分 ひもったまだ違うんですね持ってるものが俺なんかもうビビっちゃってダメだも余の余裕ですか余 裕, 余裕冷静の方がいいかなって思ってじゃあこう意識されてこう冷静で い, いようってはいな冷静でいないと逆に怪我もしやすいですしってことはそういう人もいるってこと思う、ね。 そうです、ね、あそっか自分が冷静でいることでこういろいろできることもあるしえそれ作戦会議とかやるんですかはい毎晩お互いあの大体2週間前後前にお互い本部を開くので本部の中で夜な夜な2週間前ってもうやってるんですかじゃあはい毎晩やってます毎晩 作戦を考えて<笑>鹿児島だな<笑>モチベーションを上げていくんですけねいや、気になるなぁ動画が違ってみただけど、すごい歴ッキでしたから、ねうん、見えいい ん, んあの、すごい衝撃的な質問ですよそもそも赤と白ですかはいどうやって決めるんですか元々は人選。 中心に談義という国道に穴を開けて埋め込む大木があるんですけど、はい、それを中心に分けてたんですけどでも今もやっぱり地元に住んでて、まあ、友達だったり先輩後輩だったり、まあ、会社だったりで も, うもう住んでるところ関係なくもう紙なら紙霜なら霜っていうふうに大体出るのは基本なんですけどその消スに参加される方っていうのは 関西弁士の人だけじゃないとダメっていうわけでは。あ、そんなことないです。遠方からもお誘いするので。はい。それこそ遠方にいる、まあ、自分の親族やったりとか、はい、それこそ友達とか。はい。もさ、格闘家とか。格闘<笑>勝ちにす る, <笑>る。格闘家。え、でも本当なんですかこれ。はい。格闘家とか、まあラグビーチームとか。はいはいはいはいはいはい。そうもうそれこそ全国がこう集めてじゃないですか。 声をかけて、音が、はいたんですかね、結構分かるいや、で, はい、いやでもやっぱね、やる気の、っていうか、ラグビー選手が来たらやばそうですね、アメフトとかあ、ラグビーの方がやばいか、プロテクターつけてないから。すすすすぐまいんででした、うん、遠方なかうっ遠てて外外来のの人も、OK、なんすね海ー、出てます えー、しばらくあの一緒のチームで出てる外国のしばらくってことはかなり今あのちょっとあの横浜の方に行っちゃったのであの4、5年一緒に出なくした、ね。やっぱりこういう感じで。そうですね。スポットランジのクリス。クリスさん、はい。クリスさんは結構戦力として高かったですか。 そんでもなかった<笑><笑>話が落ち着いてるクリさん、もし見てたらコメント欄にぜひコメントお願いします<笑>どういう心情ですコメントしたいんや<笑>ずっと戦力にな っ, とるとってる話にちゃんと落ち着いてるずっとクレイジー、クレイジーって言ってましたからいや、もうまさにごめんなさい、ほん俺クレイジーなら何者でもないと思う 自分からどこに行くんだ勝 っ,、ね、ったら何くくくらい嬉しいし負けたら何くくらい悔しいしそれぐらい本気のお祭りで す, ですだからやっぱ何かあるんですよって人を翻弄する何かがあるんですこんな、うん、ただのお祭りじゃないですよ がないですねうん、え年齢制限もないんですか のところにいないいっていうのをや、ってるる時点でお女性ととかかおおお子様とかにににはは配慮さされてててんんだななっっいいいたた瞬間はありましもデ、うん、<笑>ディィガガーーガードド<笑>す綺麗姉のおの実ごパワそういう感じは見えな。いいですなや、 のの話しししなななながらももくもくくく食食べて食べててててう終わりりそにににっっっっったたたびるんんでででですすすすすけけどど普普通通じじ量ごかかかねとはいいいいゃ思全然美味しくいただいてますっかいラーメンよ で, ンンン で,、はい、でっかいやつ いや、でも、そんなお祭りなんて知らなかったな。え、あの、何時間ぐらいあるんですか。お祭り。一、えー、時間半の。プラスマイナスで回、まあ、だいたい五分十分ぐらいのプラスマイナスで。で、うん、え、俺、俺のイメージは、だいぶ短いです。俺のイメージより。一、うん、時間半ずっとやり続ける。そうですね。 ですね、今年は雨の予報ななののででで砂が重くなるん雨ク、はい、クローズでしょクローーズズ<笑>中校庭わっしゃー走ってよばちこんすよ。 出られるとおかしくないんですよね<笑>あの<笑>あのオーラが<笑>もうすごくすごいオーラ感じさっきから一応あの、オープニングムービーにおそらくあのご主人が作られてる様子が入ってると思うんですけどそこにチラッとご主人チラッとするんですが、まあそこで分かる人は分かるんじゃないかなというそれこそクローズもあの山田隆之さんがもともとはご両親がこの町で喫茶店をされてたんですよ そうですかえ、はい、えお両親この町で喫茶店をされてて、私がまだこう中学、高校の頃ころたんですけど、はいはいであの、何かのインタビューの時にあに、クローズ の, の役作りをどういうふうにあの設定してやってたのかというインタビューに対してあの、その喫茶店に毎日来てた高校生の兄ちゃんたちがいたんでっていうので、私の知り合いがそれを見たらしいんですけど。はいはいはい ハハハモデルだったっけ<笑>えっ何ですかえもうめちゃくちゃもう道端でやったらね、そらす系のそらしてしまう系の人 で, の感じで<笑>今の話でちょっとふとふと思ったんですけど、はい、もしね高校生ぐらいの結構あれなんですか、はい、結構高校ぐらいとかもイケイケのいけいけなかったの <笑><笑>いや、あるんですよ、こう、やんちゃされてた方やんちゃというか、まあ、すごい、かんばつだた方はね元気だったという言い方はされるんですよね言い<笑>される、まあ、間違いないでしょう。男の子はワンパクな方がいいから確かに間違いない、まあ、間違いなく、多分相当お元気な方だったんじゃないかな<笑>いやいや、うん、そんなんです元気だったんだいや、もうこちらに来ていただければわかります、ね 方面鹿児島方面って今書、はいてある。はい。鹿児島方なって。鹿児島方面どういった、まあ。熊本方面とか。国道でやるので。はいはい、南側と北側で引き合うんで。 あるもですけどもとご主人のありがたいお話はちょっと面白すぎてこれあのこのお祭りのあれでデカ盛りって聞いたじゃないですかね 食あとあの何か 俺, 俺が祭りを制覇したぜとか言うと思ったんですけどもう口が裂けてもそんなこと言えない<笑>だから今無口になってるぞ<笑><笑>だんだんだんだんトークしてえな<笑>うん ありえないレベルの優雅な食事でしたかなりおっしゃったですテキストレンドナールをお祭りのお話にいます美味しかったですありがとうございました あ, ありがとうございまし た, まし た, ましたちなみにこちらのお店さんに来てもセリザ玉男さんいますかとは言わないに失<笑> し, しました<笑>知る人と知るだから美味<笑><笑>しか ま, ます。本当にうまいよ